激減ししてておりまして秋山舞の海さん網町の方で、ね、活躍されてる方のチームさんなんですがそちらの方と一発目はコラボで花の乱のオリジナル曲「大奥」の方を演舞させていただきたいと思いますなかなかあのみんなで合わせることができなかったんですけど一生懸命頑張りますのでご声援よろしくお願いします Now t h e r you、oh.